はい、どうも、皆さん、こんにちは、アーノジェス。ということで、皆さん、鬼滅の刃か楽んじゃなくて、刀鍛冶の里編、発表されましたね。いやー、もうアニメ3期で来るということで、いやー、ちょっと。 とマジで楽しみなんですけど、いや、このね、時きと一郎いくんのね、キャラクターデザイン見てください、まずね。これちょっとさ、クオリティやばいというか、原作よりも、よりね、なんかちょっとこだわりが感じられる、まあ、キャラクターデザインになってますよね。なんかこの、刀の感じとか、腰の感じとか、あの、姿勢っていうところで、すごくこだわりを感じるというか、あれと、本当に剣士っていうか、もうあの、火の呼吸の使い手の剣士って、こういう感じのね、まあ、姿勢を す, るんですようん。だからそこにね、ちょっとこだわりがあるというか、まあ、無一郎はね、確か火の呼吸の使い手ではなくて、まあ、霞の呼吸なんですけど、確かそういうね、え血を受け継いでるみたいなねえ、パートがあった気がしたので、まあ、そういったこだわりがね、まあ、もうこのキャラクターデザインというか、まあ、もうこのビジュアルからねえ、見れるよということで、相当ね、え刀鍛冶の里編、結構クオリティが高いアニメになるんじゃないかなと思っております。いや、本当に、で、顔もめちゃくちゃね、変わったというか、かっこいいですね。うん 前のね、柱集結の時よりも圧倒的にちょっとね、あの雰囲気が変わったようなね、感じの無一郎くんということで、いや、これ結構楽しみかなと僕は思っておりますね。はい。刀もかっこいいですね。はい。で、続いてですね、まあ、かんろじみつさんということで、いや、これちょっとやばいっすね。うん、これもね、姿勢がやばいというか、もうかんろさんならではの、まあ、姿勢というか、女性の、まあ、体というか、フォルムなんですよね。うーん、で、まあ、ああの、かん寺さんね、もうちょっとやばいなと思ったのが、 このもう剣をね抜いてましてあのもうふにゃふにゃしてるんですよね<笑>これまあネタバレじゃないのって思ったんですけどいやもうかんろさんの剣がねおかしい<笑>剣がおかしいっすねなんか<笑> <笑>うーん無知みたいになってますけど、うーん、これちょっとね、アニメでどういう感じで描いてくれるのかっていうところね、ものすごく楽しみですよね。うーん、いや、これでもね、原作と違って、アニメ、刀鍛冶の里編って、多分相当映像として面白いものになるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、原作でね、そんなに刀鍛冶の里編って好かれてはいないんですけど、ただですね、僕はですね、アニメでこの辺化けるかなと思ってまして、うーん、まあ有楽園のあのクオリティを 見てるとですねまあ、刀鍛冶の里編はね、まあ、相当化けるというか、このね、戦闘シーンっていうところの、まあ、相当多分、ほんとすごいものが見れるというか、もう日本アニメのね、伝説に残るような、まあ、そんなものが見れるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。だからまあ、それがすごく楽しみだということでしてね。まあ、そしてですね、まあ、かん寺光さんといえばね、まあ、お風呂シーンがあるよということで、まあ、全人類待望のね、まあ、お風呂シーンがあるんですけども、そこがめちゃめちゃ楽しみだし、いや、もうちょっと、 アニメだとさちょっとかん寺光みさんさおっぺいがでけえのよ。<笑> おっぺがでけえ<笑>。これ大丈夫なん、うん、小学生は見れるんうん。で、しかもさ、もうすでにさ、このキャラクターデザインからさ、もう結構ケツのフォルムが危ないんですよ<笑>。もうちょっとね、UFO さんね、限界を突き詰めすぎてね、もうちょっとかん寺光さんがね、ちょっと結構危ない状態になってんですよね。もう結構 hh なね、感じになってますし、まあ、そこってところもね、僕はすごく楽しみだし、あのね、あのかん寺光さんはね、あの、花澤香菜さんが声優ということで、もう僕のほんと大好きな声 さんなんですよねでもう本当 本当にあの、すごく大好きで、もう一番好きな声優さん誰って言われたら、もう花沢香菜さんと答えしてしまうぐらい僕はね、花沢香菜さんが本当に大好きなんですよ。うん。もうだからワンチャンね、主題歌オープニングもね、もうカンロジさんのあの声優の花沢香菜さんがね、まあもう歌ってほしいなと思ってるんですけども、恋愛サイキュレーションでいいかなと思ってるんですけど、いや、それぐらい本当に好きな声優さんなんで、もうマジで楽しみですね。皆さんも楽しみだと思います。はい。もう本当に楽しみです。これはもう、えぐいっす。えぐいっす。マジで、えぐいって感じです。でですね、まあ、刀鍛冶の のねまあ、続報なんですけども、続報に関しましてはですね、まあ、こんな感じでアニメ3周年イベントがですね、まあ、4月に開催されますよということで、まあ、ここでね、ま あ, あ、発表されるんじゃないかなと思っております。何かしらね、続報っていうのがね、発表されるんじゃないかなと思っております。あとね、結構ね、アニメ化発表するの早かったんで、まあ、放送日に関してなんですけど、放送日はですね、まあ、結構 結構、あの、早いかなと思ってますね。思ってるより発表が早かったので、まあ今年の冬もしくは来年の春あたりを想定していたんですが、まあワンチャンね、秋あたりからもう放送っていうのね、まあ可能性もありますので、まあその辺結構期待ですね。うん。まあね、こんだけもうクオリティの高いキービジュアルというかキャラクターデザインをね、もう出せてるということなので、まあま あ, まあもう刀舵の里編っていうのは手をつけてるというか、まあ制作進んでるとは思うんですよね。うん。まあということでね、秋は ぐらいいにはねワ ン, チャン見れるよということで楽ししみにしておきましょうか、ね、うん。まあ、去年とでも、ま、発表するタイミングとしては同じなんですけどね。まあ、去年も夕楽は、あの、このね、ちょうど2月の14日、まあ、13日だったんですけど、まあ、2月の14日にね、まあ、発表されたということで、去年と全く同じ日にね、発表したので、まあ、それ考えるとですね、まあ、あの、妥当な線としては12月からのね、まあ、放送なのかなと僕は考えております。はい。まあ、その辺ね、結構楽しみかなと思ってます。ただですね、まあ、無限列車編よりもスパンが早かったので、 まあ、それすごく嬉しかったですね。はい、ということで、ま、あそんな感じアニメ3期ね、えー、すごく楽しみなものとなっております。で、ま、あ来週からですね、私のチャンネルではですね、まあ、刀鍛冶の里編についてちょっと触れていこうかなというか、ま、いろいろね、まあ、予想だったりとか、ま、あそういったね、細かい動画ね、出していこうかなと思っているので、ま、ぜひぜひ今後も皆さんね、チャンネル登録と高評価をして、まあ、皆さんぜひぜひ動画をね、えー、待っていただけたらなと思っております。ということで、ま、あそんな感じで、ま、あ来週からね、えー、またね、えー頑張 やっていきましょう！<笑>ということでね。まあ皆さんのね。コメントなんかもお待ちしております。はい、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで、えー、ありがとうございました。あの鬼滅の刃公式さんありがとうございました。<笑>はい、楽しみです。